っていうのはなんんか当たり外れあるんですよ絶対でデッドゾーンはできればない方がいいんですよねゼロ限りなくゼロゼロロの方がいいできればゼロがいいどうも皆様こんにちはグリードですえっ、ー、と1年ぶりのエペ復 してから約1週間ぐらい経ちました。で、ものすごい数 の, あの感度の質問をいただいて、いや、ほんと皆さんコメントありがとうございます。まさかね、こんなエペ動画出したらこんな反響あると思わなかったんで、定番の、度定番の感度の動画出そうかなと思います。で、それに加えてちょっと僕なりのなんだろう、感度の考え方というか、まあ、COD からの ずっと思ってる考え方なんですけどまあ、それも話したいいなと思まますまずね、あの使ってるコントローラーですね。コントローラー、コントローラー、こちらです。はい。えっ、ー、と、Xbox のシリーズ X の白コンです。Xbox コントローラーですね。えっ、ー、と、僕自身がその昔ね、このヘイローとか COD とかであの Xbox の方でプレイしてて、まあそういう理由もあって、まあ、こっちの方が馴染みがあるので。 僕はこれを使ってますす、まあ、非常に い, いコントローラーラですもう純正なんでこれは別にパドルも何もついてない普通のコントローラーですね。で、持ち方。持ち方はまあ昔からこれですね。いわゆる黒持ち、モンハン持ちって言われるものになってます。まあ、こうなのかなこういう感じ。ボタン設定等はもう全部デフォルトですね。その黒持ちしてるからデフォルトでやってます。で、この持ち方は 昔はね、すごくこう昔の COD は、バンパージャンパーみたいなボタン設定がなかったんですよね、あの時って。で、ボタン設定も自由に変えられないから、ジャンプ打とかするには大体みんなこういう持ち方を、ね、しないといけなかったんですけどこういう、この持ち方ってね、正直人によってはできなかったりするので、まあ、無理してやる必要はないと思います、これはね。で、Xbox のコントローラーといえば、やっぱエペだとヘイロー出身のスナイプダウン、僕もあの、ヘイロー出身なんで、 やっぱこのコントローラーはね、すごく使いやすいですね。で、次、感度ですね。感度です。感度は、もう、詳細設定でいじらず、もう、デフォルトの44でやって、倍率は55に上げてます。なんでデフォルトの44でやってるかっていうと、あの、詳細設定で設定するのがめんどくさいからですね。ええー<笑>。あの、まあ、デフォルトの44でそんなに、ね、COD と違和感はないので、まあ、44でいいかなっていう。 感じですね、まあ、感度っていうのは本当人それぞれなんでまあ正解はないと思うので参考程度にしてくださいであとの設定は特に変えてないんですけど、えー、とまあデッドゾーンだねやっぱポイントになってくるのでデッドゾーンはなしになってるんですけどまあそのコントローラーの話になってくるんですけどコントローラーっていうのはなんか当たり外れあるんですよ絶対っていうのはそのスティック部特にスティック部分 いわゆる、ティックはこの軸がちゃんと真ん中にあるかどうかがすごくこの当たり外れがあって、で、ちょっとずれてるやつっていうのは、やっぱちょっ勝手に動いちゃうんですよね。こう、よく多分皆さんがよく起きてる。スティックドリフトっていう現象なのかな、確かで。あれはもうコントローラーによって絶対あるんですよ。な、ある方が、ない方が珍しいかな。で、デッドゾーンはできればない方がいいんですよね。ゼロ、限りなくゼロ、ゼロの方がいい。できればゼロがいい。 でも0で動いちゃう場合はちょっとデッドゾーンを増やすみたいな、ちょっと上げるみたいなのを COD でもしてました。で、やっぱりデッドゾーンっていうのは入力遅延に直結するので、倒したら反応しない範囲がデッドゾーンなんで、ない方がね、反応が早いんですよ。で、細かい調整は僕的にはできるっていうか、まあ、僕の 手, 手の感触に関してはそのデッドゾーン0の方が、 使いやすいから、だいたいどのゲームもゼロにするんですけど、のコントローラーによって勝手に動いちゃう、ゼロだと勝手に動いちゃうコントローラーの場合は、えー、この勝手に動かない範囲までデッドゾーンをちょっと上げていくっていう方法を取るしかないのかなっていう。まあでも僕が今使ってるコントローラーは完全な当たりじゃないけど、まあちょこっと動く程度かな。 でもまあ真ん中に置いてればそんな動かないしまあデッドゾーン0でも気にならない範囲ですかねまあ以上になりますまあやっぱりポイントはデッドゾーンなのかなデッドゾーンの考え方なんですかね、まあ、僕はできれば0限りなく0がいいっていうタイプですはいまあ本当ね設定とかはもうほんと人それぞれなんでまあ 参考程度にお願いします<笑>。というわけで、今日の動画は、えー、普通のカジュアルのトリオの試合になります。まあ、立ち回りめっちゃガバガバなんですけど、レイス使ってて。そして、えー、とね今ね、まだチャンネル登録、まあ、70% の方がまだ未登録なので、まあ、登録していただけるとね、配信とかもしていくので、よろしくお願いします。ああハンドガンハンドガン。よし、タコダグリだいけいけいけいけいけいけいけけやー、ざ<笑>ま ー, <マ>ー。<笑> ざますまんな武器ガチャ買っちゃって<笑>これがバトロジや入れませんはい入れない入れないですちょっとガスおじさん入れないです置く位置が置く位置が逆ですそれナイスナイスナイスナイスナイスうんやっぱちょっと隠ってるね 上かこれどこでこれワープ使おうかな<笑>使いどころ分かんねえなあと一発なんですそこにいる方あと一発なんですそこにいる方あと一発なんです<笑> もうあと八分隊しかやなんなあれは逃げていくなトンネルトンネル作ってみる作ってみるやり方あってっかなこれでも帰るんですね自分で自分で帰っていくどこですか味方超強いんだけど味方が強いマジでなんだこれくれ ここれこれベこっちじゃねこれベっちだまずいなどっからだ味方を蘇生した方がいいか俺はこっちやったよ大丈夫大丈夫おおでかい 壊れてる<音声>一回上から起こしていいおすごい来るじゃんネミしいね<音声><音声> あ上来てる金のくかいやーーごめんもう一人厳しいかなやめてくださーい真ん中で起こす真ん中で起こすか いやレイス強えなこれ。めちゃくちゃ逃げられるじゃん。やるしかないかな。1人、2人、ハンチャン2人。リチャーリ<タッ> ふられてるふられたるふられてる赤かチャー 何チームいるんだろうこの辺<笑>この辺何チームいるんだウルトの使うタイミングいまいち分かんないなどこで使う一人でうーん3人来ちゃうかな いや追いかけてきてるカバー頼むマジかジブ硬いな危ないーあーラスト1パ きたいやーこれ逃げられないかもこれは厳しい<笑>これは厳しいわ<笑>これは厳しいよ<笑>ああんかいるああんか捕らえてる 味方なんか取ったかなあチャーライ最高チャーライ最高ああ G7 最高何だん だ, なんだ<笑>いやもううんち<笑>うんちしかないんだけどふるおうと置いてくれよほらほらほらほらほらほら ええー、そこあやった結果オーライ<笑><笑>あハハハハハハハハはちハっハハハはハハハハちびったハハハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハハハハハ ベッチえっべっちだべっちだったこれあすれ違ってますあジムがいるジム増えて戻るもう一回戻ろうもう一回戻ろうちげ<笑>のいたちげのいたななあちげのいたな今<笑>あマジかわあ、飛んでいっちゃったよ これ少ねえな球がうーんうんうんうんうん これは逃げらんないか、OK、勝手にやりやってる、そこで。漁夫が来るはずあれ。ほ<音声> っ, アナザースはっまだいたのかよ、お前まだそこにいたの角にいたのあなた。相手あげないで、開かないです、ここ。 角にいたんだあのブバンがやべやキル入ってないところ蘇生されたか。 They might be watching you. いやー追いかけられたか。いいー後ろ来た別パが後ろから来た。<笑>後ろから別パ来ましたね。いやーああ、終わったか。全然ポータル使えんかったな。